ちょっと こ, こ,、はい、こ, こういう声が多いかもしれ、ね、<笑>はい。 いいとこれてあいうわあっ<笑> <笑>やっっぱり一番硬いいいいすすすごいことしてまま、ね、はーいない、ね、はい、こんな感じでちょっと胸張れますか、はい、あー<笑>あ<ー><笑>ああですわー<笑><笑><笑><笑>、うん お、oh. っ <laughs>、oh. oh. oh. oh. <laughs> <laughs>